今回は下腹ポッコリが気になる方におすすめなレッグレイズのやり方を紹介しますレッグレイズというと足を動かして下腹を使う腹筋メニューなんですが実はただやってしまったら全然効かないんです今回の動画を最後まで見るとお腹を凹ませるレッグレイズのやり方がわかります最後までご視聴ください はいみなさんこんにちはタートルです今回ですね下腹の腹筋を使う腹筋方法としてレッグレイズというやり方があるんですがこれ実は膝をパカッと開いた状態で行った方がお腹に2倍効かすことができるんですそして足を動かすんですがそのスピードによっては腹筋に全然効かなかったりします今回はたったの30秒でしっかりお腹に効かすことができる方法が分かってきますので 一緒にチャレンジしましょうしっかりやりたいよって方のために今回は3セットご用意してますプラスアルファ足を上げる際に腰に隙間ができてしまう腰が丸くなりにくいそうなってくるとお腹にちゃんと効きにくくなるのでキャットバックをまず30秒間一緒にやってくださいそれでは紹介しますレグレーズする際に腰にに腰腰隙間がができてしまう腰が丸くくなりにくいそうなると 同じ30秒間行ってもお腹に効かない30秒間になってしまいますちゃんと2倍効かせるためにまずはキャットバックです四つん這いの状態から膝を開きます足はひっつけときますこの状態でお尻を締めて腰を丸める戻すということを30秒繰り返しますしっかりお尻締めて腰を丸めてくださいお腹を締める感じです30秒いきましょうスタート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 今のお尻をを締めめて腰を丸めた感覚でずっと動きますレッグレーズ実はつま先上向けて足を上げてしまうと腹筋が弱い場合大体直筋の力で足を上げるようになりますそうなると腹筋に効きにくくなって腹筋が辛い場合早く足を上げてしまいますこんな感じでそうすると 腹筋ではなくほとんど足の力でレッグレイズをやってしまうので足の力をできるだけ抜くために今回は膝を開いて内ももを上向ける感じで足を動かしますだいたい直筋より内ももの方が力が弱いので早く足を上げにくくなりますできるだけ今回はゆっくり足を動かしてください、はい、腰をしっかり床につけた状態から足を 動かしていきます呼吸は足を上げる際にお腹をへこませながらふーっと息を吐ききってここで吸います30秒ゆっくりいきましょう腰痛い方は無理しないでくださいそれではいきますスタートゆっくりねこういう感じで足を動かしてください徐々にね おへその上向ける感じです。この時に腰が丸くなる。骨盤が立ちますので。下腹ぽっこりの方もね。凹みやすくなります。少しです。はい、オッケーです。ちょっと深呼吸をして二セット目いきましょう。ちょっと楽だよって方はね、上体を起こしたままでもいいです。二セット目いきましょう。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 を我慢してゆっくりですはいケー、OK、ですああはーかお疲れ様でしたこの下腹ポッコリになぜレッグレイズがいいのかゆっくり動かすとインナーマッスルが鍛えられて姿勢が良くなる足を上げることによって腰を丸くしますので反り腰の改善腰のストレッチ お尻を締める力。そういったのが身について、結果的に下腹がへこみやすくなるっていう感じになります。これ、早く動かしてしまうと、アウターマッスルに効いてしまって、いわゆる腹直筋ばっかり使ってしまう。あんまりやりすぎると、逆にお腹が出てしまったりすることがあります。できるだけ動きというのは、ゆっくり動かす方が、お腹を凹ませたい人にはおすすめです。勉強だったよ頑張ったよといった方は、グッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、フォローしておいてください。今回もご視聴ありがとう ありがとうございました。